<音声>やべえこれ早いな。ヘッヘッヘっヘこれ早いなお前んちして、ね、できる神ですか難しいことはカメラに全部任せて動画に集中しようぜカメラ OK 音 OK 役者 OK よいスタート どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。監督のですね、ミラーレスの使用用途としては、3つございます。 1. こういった YouTube 撮影。に自主制作映画。3. 写真撮影。特にですね、1番に関しては一番重要性をしております。で、現在ですね、こちら、α6400 と、こちら、新たに買いました、ZV-10。この今、2台を持っております。こちらがですね、2019年の2月。こちら、新しく発売されました。2021年の9月の17日に発売されました、ZV-10。冒頭にお伝えしました。開会した理由を熱く、テンポよく語っていきたいと思います。 今撮影してるのがですね dji なんですけども今回ちょっと画質に関してはちょっと落ちるんですけども dji で今回撮らせていただきたいと思いますえまずですねこちら2つ変化がないけどもすげーところは総画素数は両方とも 25,000 画素数です同じくですね apsc となっておりますちょっと待って apsc って何っていうわけなんですけどもデジタルカメラの目とも言われるイメージセンサーのことを指します大きく分けますとスマホ apsc 3 5ミリフルサイズえこの3つになっておりますじゃあなぜフルサイズを買わないのかと言いますと性能としてはね 100% パワフルサイズのはいいんですけど、マジだけ。うんま万します。というわけで、その真ん中のサイズ、APS-C を搭載した α6400ZVE-10 同じくですね、4K 動画記録ができます。映像に必要な画素数の 2.4 倍。6K で撮影をして、情報を圧縮して、4K に出せるのが、 この α6400 と ZV-10 となっております。まあ、フルサイズがもちろんいいんですけども、APS-C もすごいんです。スマートフォンのセンサーの約10倍持ってるのがこの APS-C のポテンシャルがすごいんですよ。そしてピクチャープロファイル。要するにですね、色を淡くとって、で、最終的に編集で色味本来のものをバスとも落とす。それがこのピクチャープロファイルなんですけども、1から10までですね、両方とも今入っております。監督が使ってるのは PP10 です。設定が難しくて、その色をね、パソコン上でうまく、ね、反映させなければ、 なならなくて難しさとカスタム性をまく今持っているアルファ6 4 0 0こちらを一言で表すと写真機能に全振りしたカメラそして ZV-10V ログカメラということで快適な動画撮影に全振り設計されたミラーレスカメラとなっております<音楽> こここからが本題ですよこれからですね、監督がアルファ6 4 0 0から ZV-10 に変えた理由をですね、順番に語っていきたいと思います。で、最初の方に関しては、ぐさっぐさっていうなんか響きポイントがあるんですけども、もう後半に関してはッツッツッツッ、 変、ね、えざるを得ないでかいポイントが後半についてどんどんどんどん上がっていきますので、そういった部分も踏まえて見ていただければなと思っております。α6400 よりも ZV-10 がいいところを、えー、紹介していきたいと思います。オンとオフが分かりやすい。まずは α6400 のオンとオフ。こちらです。ここで、オン、オフ、オン、オフとできます。こちら。はい。はい。です。 監督ですね動画自撮りですね、例えばその商品レビューを撮る際にカメラをですねこういう形でやるんですよ。で、オンオフするときにこっちからやるときにこの切り替えスイッチがですねもう動かし、こうなるからこういう感じで手をくねっとしてやってこうやるんですよね。これの、ね、もうパッ これがめちゃくちゃ良かったです。え逆にね、オンオフ何になってるかと言いますと、こちら、この後紹介する電動ズームレバーというものに変わっております。続きまして、ヘッドホン端子がついている。はい、こちらですね、音声のケーブルしかないんですよね。えこちらを開きますと、はい、この上がマイクとなっております。で、この下に、 ヘッドホン端子があります。という風ではですね、撮影をしながら、こうやって耳で聞くことができます。も, もちろんね、ヘッドホン、イヤホンでも使えますし、音をモニタリングしながら撮影することができます。めちゃくちゃいい。続きまして、ズームレバー。はい、こちらさっき紹介したものですね。あ、これ、α6400 に欲しかったやつ。え、先ほどですね、α6400 は電源ボタンになってるんですけども、ズームですね、遠く近い、遠く近いといいですね。ズーム速度はですね、設定で8段階まで設定することができまして、特にですね、一番いいのは、単焦点レンズあ。ソニーのですね、単焦点レンズは、え、本体ですね、 6400でも設定をねなんかカチカチすることによって単焦点でもちょっとだけねズームすることができたんですよでそれをいちいちね設定をすることなくこのズームインズームアウトで結構滑らかに動きますでこのですねズームレバー、えー、タムロのレンズだから反応しないかと思ったんですけどもこいつも行きますねはいズームインおーおおおいけるいけるいけるここが最高ですねでズームアウト これは電子ズームですね。はい。で、例えば、ズームインをめちゃくちゃしてからの、えレンズで、一気にグワーンと寄ればもうこれくらいまで行けます。めちゃくちゃ便利です。続きまして、モード切り替えが簡単。モード切り替えというのはですね、まずアルファ6400のモード切り替えがこちらです、まあ。とにかくめっちゃいっぱいあるんですよね。 で、監督なんですが、ほとんど動画とオートかなで、それ以外なんかいっぱいあるんですけども、正直ね、映画オートでもオートっていうこともあるからっていうわけなんですよね。で、今回に関してはめちゃくちゃシンプルです。このボタン1個に 統一されましたボタン1個なんですけども1回押すことによって静止画動画スロークイックこのね3つを順番にねポンポンポンとですね切り替わっていきますスロークイックはボタンを押すことによってこのカメラでですね編集で後からするんじゃなくて撮影時にスローモーションっていうのがですね撮れる。 3つの機能を順番にに行ききすすするこことがができままそれがこれれてて搭載されておりますシンプルは正義はい、続きまして、音声が強化されたアルファ6 4 0 0に関しては、この辺にですね、マイクが1個搭載されております。はい、そして、ZV-E10 に関しては、これ、見えないかと思うんですけども、ここになんと3つついております。なので、高音して取ります。さらにですね、付属のこのモフモフ、ウィンドスクリーンというものを、このマイク集のところにね、 セットをすることによって風貌、はい、になるんですよということは外で撮影して も, もう ボ, コボコボコボコ言わないかなり低減できると聞いております、はい、今音声チェックで す, 音声チェックです今もふもふがついた状態で話しておりますが、えー、声はいかがでしょう今はですね風がないのでそこまでないかと思いますがもふもふを外すとどうなるのでしょうかもふもふを外しましたいかがでしょうかあちょうど軽やかに風が吹いておりますがいかがでしょうか そしてもふもふをつけますモフモフをつけた状態となっておりますが、いかがでしょうか、今、ですね先ほどよりもそよ風が吹いている状態です。 え、音声、違いはありますでしょうかはい、あと、ころ音声名に関してもう一個プラスですね、ここで語りたいんですが、デジタル音声インターフェースに対応しております。これ何かと言いますと、ソニー製品でですね、対応しているですね、マイクがありまして、こちらをですね、ここにガタってセットすることによって、ワイヤレスでなんと操作することができるというわけです。まあ、このソニー製品で対応している機種でなければならないのですが、オーディオケーブルのそのケーブルを合わせて定番だと思うんですけども、コードなしで音声が取れます。え、ちなみにですね、この APS-C サイズのカメラでは、なんと初です。要する に音声をデジタル信号のままダイレクトにカメラに伝送して劣化のない高音質な音声を収録することができるというわけなんですよ監督正直ソニーのですねマイク持ってないんですよねというわけでもしかしたら今後買うかもしれませんねだってコードレスでいけるということですね続きまして美肌モード嬉しいですこちらオンにすることによって顔を検出して被写体の顔を綺麗にする顔の小じわやシミくすみを目立たなくして目や口元にメリハリをつ つけてて肌をきれいに撮影してくれますこれ女性でなくても男でも嬉しいよねレベルは4つありましてまず1つがまあオフ何、まあ、もない普通モード、えー、ローミッドハイとですね段階を分けることによって顔の補正がされますまあ、そういったこの補正効果に関してはですね TikTok とかでもあるかと思うんですけどもこのね APS-C で比例効果っていうのは効果がかなり絶大ですよ多分こちらは美肌効果オフ美肌効果オフそしてオンにします美肌効果中。 美肌効果中ですどうでしょうか え、お肌関係で、プラスここで言いたいことがありまして、被写体の肌の色合いが美しく、健康的で自然な印象になるように設計するスキンモードというものがございます。こちらですね、自動的に。もちろんこのァ6 4 0 0には付いておりません。さらにですね、明暗差が多いシーンにおいて、顔を認識して常に明るく被写体を引き出してくれる機能も ZV-10 には付いております。まあ、例えばね、こうやって歩くシーンとか、建物の影とかで暗くなってね、顔がね、黒くなったりとか、白飛びしたりするんですけども、それをうまく調整して、もう影になって、 たととししてても明るいい感じでで自動的に補正してくれという機能ですめちゃくちゃいいじゃないですか。はい、続きまして、接続がタイプ C。もう最高。今の時代はタイプ C です。アルファ6 4 0 0に関しては、マイクロ USB なんで、はい、接続、この端子の部分見てほしいんですけども、こちらえ、台形となっております。まあ、よくね、充電とかね、接続するときね、うんと、あ、逆かってあ、じゃ逆じゃね逆でなかったっていうね、この台形の部分のこのね、ちょっとしたストレス、タイプ C に関しては、皆さん使っている方はもうご存知かと思いますけども、上下の上下と とかない気にせず、もうずぶりといけます。ありがとうございます。はい、あと充電の部分に関しては、こちらはアルファ6400も一緒なんですが、外付けのモバイバルバッテリーを使うことによって、もう長時間撮影もできちゃいますえ、そういった部分でこのタイプ c はめちゃくちゃありがたいです。え、続きまして、手ブレ補正がついたアルファ6400に関しては手ブレ補正が一切ついておりません。まあ、レンズをね。手ブレ補正付けをつけるというですね。方法しかございませんが、えなんとこちら手ブレ補正がついておりまして、え、さらにアクティブモードを使うことによって。手ブレが かなり抑えられますちなみにこのアクティブモードを使う際のデメリットとしましては画像がちょっとねクロップ外枠がちょっとちっちゃくなっちゃうっていうですねデメリットはあるんですけどもそれでもですね全くないよりかはこのアクティブモードを使って手ぶれがないあまり少ない映像を撮ることができます最高ですはいこちら手ブレがオフです手ブレは入れておりませんえ手ブレを入れましたえー多少ですね映像がクロップされてるかと思うんですがどうでしょうか手ブレ感はい手ブレ感どうでしょうかこちら手ブレ感はどうでしょうか いかがでしょうかこちらでは手ブレ補正が入っておりますいかがでしょうかちょっとですね逆にしてみましょうこちらがですね手ブレ補正入りです一応ジンバル歩きをしております そしてこちらがですね、手ブれ補正なしです。一応ジンバル歩きをしておりますが、手ブれ補正なしの映像となっております。続きまして、大きなレックボタン。α6400 のレックボタンに関しては、まあ、いろいろ設定はあるんですが、このボタンです。まあ、あとは、え、こちらですね、このでかいボタン。監督はこのボタンに設定しておりました。ただですね、いきなりこのバンと見せて、どれがレックボタンですかってわからないですよね。でも、どうはい、この赤丸。まあ、ビデオ撮影でやってる方はすぐわかるかと思うんですけども、基本録画って赤い丸か、 丸枠だと思うんで、すよねでこれはもう見ればわかる。もう赤枠。しかもでかい。これを押すことによって撮影。撮影止める。っていうね、めちゃくちゃ簡単な仕様となっております。はい、あと、この録画ボタンに関しては、もう2つね、めちゃくちゃいいメリットがあるんですよ。はい、え皆さんこれ見てください。レックボタンを押します、押します。はい。どうですか、皆さん。画面にですね、この赤枠、ついておりませんか消します。録画とります。録画します。 めちゃくちゃわかりやすいですしかも今撮ってませんろ過しますはい はい皆さん分かりますでしょうかこちら録画中にタリーランプが光っておりますなのでねもう見ている間この赤いタリーランプがつきつつの赤枠もつきつつもあ録画されてるなってのが分かるんですよめちゃくちゃ嬉しいよこれはじゃ監督もですね撮影中にうわ録画ボタンを押してなかったっていうのはこの監督の撮影中に34回はございますめちゃくちゃショックでしたねはいえではですね続きまして シューティンググリップこちらをつけていきたいと思いますクシャインは今、ね、手を伸ばしている状態で撮っています使い方次第ではかなり綺麗にこんな形の映像がミニ三脚としての使い方はこんな感じですこの角度もいけちゃいますねでさらに倒すとお またえ、逆にですね、撮影を止めていたはずが、ずっとつきっぱなしだったってところ、嬉しい機能の追加、ありがとうございます。はい、え続きまして、<笑>動画撮影時でも、人物のリアルタイム瞳オートフォーカスが可能。瞳フォーカスの前に、リアルタイムトラッキングを紹介します。このリアルタイムトラッキングに関しては、α6400 にも付いておりますし、この ZV-10 にも付いております。リアルタイミングトラッキングとは、動画撮影時ですね、モニター上に映っている被写体、まあ人ですね、タップすることによって、その人物を、 やっぱその監督のねこいつはっててタップするこことによってこいつがもう被写体として認識して監督が動くことによってもうピントが自動的に合ってくれる後ろに行くとピントが外れると思うんですけどもずっとピント合わせてくれたりもう顔がこう来てもピントがちゃんと合ってくれたりというのがリアルタイミングトラッキングですこれアルファ6 4 0 0でも大変お世話になりました、まあ、要するにですねこのリアルタイミングトラッキングとはプロのピント合わせの職人がこのカメラの中に搭載されているという状況ですそして今回新たに搭載したのはリアルタイム瞳オートフォーカス、まあ、その名の通り ですね人物ではなく動いている人物の目にピントを合わし続けるという状態ですねすごくないですかちなみにこの α6400 も瞳オートフォーカスついているのですが動画撮影時にはなんとダメですというね制限がついておりましたですが ZV-10 に関しては動画撮影中も瞳オートフォーカスをつけていれば常に目にピントが合いますでこのリアルタイム瞳オートフォーカスとリアルタイムトラッキングを合わせ技を使うことによってさらに素晴らしいピントフォーカスができます例えばえ にリアルタイミングトラッキングをつけますと、下向いてる状態で監督が入ってきました、そしたらリアルタイミングトラッキングがなる。そししててなぜか回転して こうでも顔をこう外した瞬間に目からは外れるけどもリアルタイミングトラッキングが押さえてでまたこうなると目に回るみたいなというですねリアルタイミングトラッキングリアルタイム瞳オートフォーカスが2つ合わさることによって常に車体をピントを外さずに追ってくれるという機能ですねまあでも完璧ではないにしろ自分でねこのピントフォーカスをやるよりかはもう100倍いいですねというわけで ZVE10 には人物にピント合わせるプロの職人 と瞳にピント合わせるプロの職人2人がですね、搭載されているということですよ、皆さん。やべえな、この価格でやばいよ。リアルタイムトラッキングやっていきたいと思います。で、今ですね、えー、これを見てわかるとですね、目に、えっ、ー、と、鼻、鼻、鼻じゃない、目、目、目、目、目、目、目、目、目はこうだ、し、はい、ああ、来て、来てましたね。今、6月なんですけども、目にですね、追っておりますね。はい、そしてこういきます。はい、はい、どうでしょうか。今、フォーカスは、どこに合ってる、はい、はい、目に合ってます。で、えっ、ー、と、 後ろ向きますと、はい、体に合うと思います。そしてまたこっちに向くと、はい、はい、はい、あ、いいですね。目に合っておりますね。どうでしょうか。めちゃくちゃ目を追ってますよ。はは は, は、はい。 あとこのフォーカスの点でもう一個ですね、追加でちょっとお伝えしたい点がありまして、瞳ですね、なんと自動的に目をオートで合わせてくれるものの他に、右目だけを追ってくれる、左目だけを追ってくれるモードが搭載されております。え、ちょっと待って監督、人間の目は平行についてるから、右目、左目関係ないんじゃないって思うかもしれませんけども、いいレンズを持ってる方はわかるかと思います。交渉目向いたら特に変わらないと思うんですけども、ちょっと体を傾けると、目と目の位置がちょっとずつずれてくるんですよね。で、そこで、例えば、右目だけをずっと合わせてくださいとか、 側の左目だけを合わせてこの目の部分はちょっとぼかしてくださいっていうですね設定もできるのでまあそれもねオートなのか右目左目っていう設定をすることができますはい続きましてバッテリーの耐久が10分伸びた嬉しいですねちなみになんですけども α6400 と z v 2 1 0のバッテリーは 同じです。全く同じ型番です。じゃあなんで同じバッテリー使ってるのに、こいつが10分伸びてんのかっていうと、サイズとかもいろいろな面において、省エネ対策をすることによって、同じバッテリーでも10分長く撮影することができます。まあ、監督ラボでですね、撮影してる際にですね、めちゃくちゃ熱く語ってるのに、腐さって、おい、落ちたーっていう感じでね、玄関にバッテリー置いてるんで、玄関まで行ってバッテリーをなんかセットして、検証、テンション高めて、というわけでっていうことをやってるんですけども、そのね、10分増えることによって、 ことが少し解消されるのではないかととても期待しております。ありがとうございます。続きまして、さらに軽くコンパクトになったアルファ6400は約400グラム、Tetv10 は343 g となっております。実際にこう持ってみると確実に重たいです。 まあ、軽いんだよ、軽いんだよ。400ってめちゃくちゃ軽いけども、こいつを持ったら軽いです。実際にこの商品をですね、この段ボールで来たんですけども、全然重さを感じませんでした。えー、これちょっと入ってるのっていう不安なぐらいめちゃくちゃ軽かったです。重さも軽いし、本体もですね、多少小型化されております。約 15% 軽量化されております。正直見た目そんな変わらないかなと思うんですけども、いや、でも小さいね。見て見て見て。この、この部分。この厚みに関してはそこまで変わらないかな。この部分。この部分はあまり変わらないけども、こう見た時も、 まあ、気持ちちねねこっっの方が少し、ね、スリムになっておりますというわけで、軽いは正義、小さいは正義です。続きまして、背景切り替えボタン。めちゃくちゃ嬉しいです。この背景切り替えボタンとは、今 DJI 使ってるんで背景ボケてないかと思うんですけども、結構いいですね。カメラとレンズを使うと背景ボケってなかなか難しいんですよね。カメラ側は自動でやってくれるんですけども、こだわると結構いろいろと設定をいじからなきゃならないです。ただ、この ZV-10 に関しては、本体のですね、ここについております。これですね、これ。これを押すことによって、背景切り替えボタン。 ととなりましてオオオオンオフオンオフフですねボタン一つで背景がボケる見えるボケる見える感じになりますえ正直監督ね α6400 もまあ絞りとか F 値とかねいろいろ聞いたりですね学んだりしたんですけども3日経つと忘れるというわけでもうボタン一つで解決しましょうというわけでついたのが背景切り替えボタンです嬉しいよねもうワンプッシュでできる神ですか背景切り替えボタンオンもう一回押します、はい 今、くっきりです。今、くっきりの状態です。はい、よどうでしょうか背景ボケておりますかで、さらにですね、これ、ズームをした状態だと多分もっとわかりやすいと思います。 で次なんですけども、ここからはですね、監督がこのアルファ6 4 0 0から ZV-10 に切り替えたベスト3のですね、衝撃的な機能を紹介していきたいと思いますえ。まずベスト3、商品レビュー用設定ボタン。これもめちゃくちゃいいよ。こういった YouTuber をやってる方はとてもおすすめな機能です。これもですね、ボタンのオンオフできます。なぜかですね、ゴミ箱ボタンですね、マークがついてるんですけども、ゴミ箱ボタンを押すことによって商品レビューモード オン、オフ、オン、オフ、オン、オフ、ボタン切り替えですることができます。はい。ただ、こちらですね、調べてみると、商品レビューモードを押すと、顔、瞳、オートフォーカスが外れます。まあ、あと、手ブれもキリになってしまいます。なので、まあ、あと言ってもですね、人間がこう言って動きながら商品レビューするってことはあまりないかと思いますので、この部分に関しては特に大きなデメリットではないかと思います。はい。で、このモードはどんなモードかと言いますと、え例えば、まあ、今この DJI に関しては、こうやってもピント合うのかなどうなんだろう。こう、顔、こ う, う、顔。 youtuber の動画で商品レビューをすする際に人物が話しております今回買ったのがこれですって言った時によく YouTuber の方はこれ商品と手を押さえてこうやってることが多いかと思うんですけどもこの手がいらなくなります基本的に正面に物が来たら物にピントがパンッとあって 外したらバンッと顔に当たってバンと言ってるバンってなるみたいなそんな感じですこのモードは今後使います監督の動画見てくれた方分かるかと思いますがピントフォーカスめちゃくちゃ苦戦してるのねこんな感じと見てこれピント合わせてよ<笑>ちょっとピント合わせてあったああそしてこちらが京次郎の刀ちっちゃいんだけどここにねあっき滅殺ってねこれ見える見える頑張るんだここここに合わせてほしいんですよした あちょっと近すぎるか無理かはいあっ、はい、というわけでまず今普通モードで撮影をしておりますこちらですはいいかがでしょうか合っておりますでしょうか続きまして商品レビューモード入れましたどうでしょうか早くね お最高ベスト2バリアングルになったことバリアングルって何ぞやという方こちらですねモニターがパカって開いてでこうはいこうみたいな感じでこうなったりとかこう締めるこれがバリアングルですでアルファ6400はバリアングルでないんですよね監督今までですねこのカメラの前に使ったキャノンとかあと他のビデオカメラも全部ビデオ仕様なんでバリアングル仕様でしたがこのアルファ6400のま最大のデメリット とかなっていうののがこチルトエクソというのは画面のモニターが前面にもう前に出てるんですよ。もうこのバリアングルに関しては隠れているので、例えばね、バックとかに入れたりね、もちろんこの状態で入れるの怖くないですか、まあ、監督めちゃくちゃ怖いんですよ。で、チルトというのはですね、これね、ここね、こう開けて、こう開けて、えー、とこうなるんですよ。自撮りするときはえ、こうして、 こうする。まあ、だから、ここに画面が映るみたいな感じで。で、ここよく見て、ここ、もう干渉してるんだよ、ファインダーに。だから、商品レビューする際に、撮ったら、ちょっとここ欠けてて、もうこういうところちょっと気になるんだよね。で、あと、この金具の、この机の部分、がっちりとしてるんだけども、例えばね、もしこの三脚から落としたら、絶対これ破壊されるよなっていう感じなんだよね。で、やっぱ何よりも、しまうときに、 画面ががが出ていいるところがね不不安で不安で仕方がない今回、嬉しくもバリアングル。しまうときはもうね、こうすれば傷つかないよね。もちろんね、こちら、アルファ6 4 0 0液晶シート貼ってんだけども、ちょっと怖いんだよね。あと、こうやったらもう霜もつくし。で、あと、このバリアングルのいいところなんですけども、今、電源が入ってるんですけども、これを閉じることによって、電源がオフになります。で、つけると、速攻で起動します。えファ6 4 0 0に関しては、電源を入れて、こいつをですね、しまったとしても、画面は消えません。だから、 自分でで電源をオフにすするしか方法はないんですよねこれを閉じるとオンになってんですけども一応液晶画面はいくら見ても消えてね、うん、消えてるというですね消エネ対策だから撮影中にね、まあ、監督実施時が撮ってるんですけども撮影中に撮影しましたでちょっと動きが悪いかなと思ったら一旦これバッテリー消耗を抑えるためにいた閉じて戻ってきて開くと、まあ、いちいちこの電源をね、まあ、落としてもいいんですけども、まあ、つける際にまたパチッてつけてまたね大丈夫かなっていうこのねタイムロスかねな なるというめちゃくちゃゃくありがたい機能です、まあ、あとこのバリアングルのちょっとデメリット、まあ、逆にこのある0 0 0のチルトで助かった部分もまあ1点あるんですけどそれはジンバルといって手ぶれを抑えるですねこういった持ってガタッとこうってきれいにこうやるねジンバルねジンバルの際にこいつはまあ上下なので例えばジンバル持ってこうやってちょっとずれがたらち ょ, ちょっとずらすだけでいいんですけどもえこいつの場合は横に広がるためですね重心バランスがなかなか取りづらいなっていうところはね正直あるかと思います。 た、まあ、ただまままままそそれもねちょっっととと手間ががかかるるぐらいいいいいななでもうそこまでね今までここ今語ってきた機能を含めると全然こいつの方がいいなと思いますはい、というわけで、このバリアングルに関しては、高速起動もできちゃいます。ベストワン圧倒的価格破壊このですね、ソニーが作っているアルファシリーズでは、考えられないような激安プライスです。いや、カメラ業界騒然の神コスパとなっております。ちなみにこのアルファ6400に関しては、販売当初約12万円となっております。で、今回のこちら、ZV-10 に金額が7万8000円となって ますなんと10万切ります、この機能で。こんな今までたくさんね、紹介してきたと思うんですけども、ちなみなんですけども、監督はですね、カ格込みで調べて、この当時ね、安かったのが、カメラの大林という家電ショップでえ購入したんですけども、その際はですね、送料込みで7万1000円。で、さらにですね、監督の場合は、えっと、約8000円のポイントがつきまして、で、さらにですね、監督ちょうどですね、2000円のポイントがあったんで、それも使いまして、実質、この本体、ボディのみで6万円ぐらいでゲットしちゃってます。めちゃくちゃ安いでしょ。まあ、でもねこの6万 万だけこれポンっってて買いましたって言ってもねレンズがなかったね、もうただのガラクタなんですよ。レンズが監督ね、ちょうどですね、同じ時期に7枚のズームレンズというものを買ったんで、今後ですね、この ZV-10、タムロのですね、17-70mmF2.8 というものを使って、これからですね、YouTube 動画と自主映画、あと写真撮影をしていきたいなと思っております。新たに買ったのは、見て、このいかつさ。いや、でもね、これかっこいいでしょ。10みたい。な。 こいつは多少重いけども本体が軽いのでそこまでめちゃくちゃ重てーなっていうわけは全然ないと思いますちなみに監督はですね今レンズがですねタムロンの 1770mmF2.8 しか持ってませんのでなんか別に他のレンズを状況に合わせて変える変える変えるっていうことはないんですけども、まあ、やっぱりその自分がねいいなっていうね1個買ってこいつに付け替えるっていうだけでねロマンがあるよね 語ってきましたが今まではですね結構いい点を言ったんですけどもちょっとデメリット部分もですね何個かあるのでちょっと紹介していきたいと思いますでまずですねこちらのアルファ6 4 0 0と ZVE10 の大きなもうデメリットとしましてはですねまず本体がですねマグネシウム合金ボディと言いますうんなんですけども強化プラスチックとなっておりますまあそれによって何が違うのかというと強化プラスチックにすることによって本体が確実に軽くなっているところ なんですけどもこの合金ボディに関してては防塵防塵滴機能がついてたんですよねただ、こいつに関しては、防塵防滴がついてないので、砂煙とか雨とかにね、雨天時とかにはかなり弱くなっております。まあ、ただ、その分ですね、辛くなってるので、取り扱いをちょっと気をつけるぐらいでいいかと思います。まあ、あとですね、まあ、大きな点としては、見てわかる通りですね、ここにですね、ファインダーがついてます。 本体こうやって覗いてこうやって撮る分に関しては6400は写真撮影に特化してますのでこういったファインダー機能がついておりますただね監督もそこまで写真は撮らないしかつね監督はもう片目閉じれないんですよ正直このファインダーがなくても全然問題ないですあと微妙にこのファインダーってこれ普通にしまう時に たまになんかこれね、引っかかったりするね、こう、うん、その、このファインダーがも邪魔だなと思ってたんで、ね、むしろ逆に良かったです、まあ。ちなみにこれ外せます。はい。えー、あとですね、アンチダストですね。カメラのね、電源を入れる際、切る際に、えー、自動的にですね、ホコリをさらっと取ってくれる、なんか、ああいう機能ですね。まあ、それが搭載されていないということですね。まあ、でもそこもね、今までの機能と比べたら、ね、特にそんな大きなデメリットではないかなと思いました。あとはですね、ちょっと実際に触ってみて思ったのは、このバリアングルになったことによって、こう、開くて見やすいんですけど、 逆にこうね基本的に監督こうやって自撮りで撮るのでここについてくる音声端子とあとタイプ C の USB とかあと HDMI とかオーディオケーブルが。 ここにもしかしたらこれ干渉するんじゃないかっていうところ。これ結構意外とでかいかもしれませんね。使い方に監督はまあ音声今後多分おそらくソニーのデジタルオーディオを搭載するのでヘッドホン端子とかは使わなくなるのかな。まあ言ってしまえばタイプ C で充電しながら撮るときにタイプ C がここちょうどあるからちょっと邪魔くせえなっていうぐらいかな。というぐらいですね。ァ6 4 0 0からこの ZV-10 に変える際に関してはこういった部分がデメリットかと思います。はい。というわけでですね、この YouTuber には 6400よりも、これの方がめちゃくちゃおすすめだと思いました。え、そして動画撮影、自主映画ね、映画とか撮る人も 4K で、4K で撮りちゃうんでめちゃくちゃ神コスパです。あとは、スマートフォン撮影からちょっとワンランクステップアップしたいなって方は、めちゃくちゃおすすめです。監督みたいにもうボタンが多くて覚えられないとか設定が難しくて、もう3日経つとすぐ忘れちゃいますって方はですね、いいです。 めちゃくちゃいいです。パッと見た感じで分かりやすいし、数が少ないので、これだったら機能を余すことなく使えるかと思います。というわけでですね、難しいことはカメラに全部任せて、動画に集中しようぜというわけで、今回は監督なぜ口実に乗り換えたのかというですね、動画を撮ってみました。いかがだったでしょうかこの動画見ていただきまして、いいなとかになったなという方は、グッドボタンをお願いします。コメント欄もよろしくお願いいたします。この動画ではですね、今回のような商品レビュー、ガジェットレビューの他に、自分が好きな作品 だったたり心に響いたものを、えー、紹介しております全てにおいて共通しているのが感情監督自身の心が動いたのかというものでものを、えー、紹介しておりますまあ、案件動画もちらちら入ってくるんですけども、まあ、その案件動画に関しても、えー、ちゃんと自分にとって、えー、そのものは、ね、紹介するべきなのかっていうそのジャッジはちゃんとしますので本当に心の底からですねおすすめしたい作品だったり商品をお勧めしておりますのでまた次の動画で会いましょう被写体の肌の色合いが美しくて美しくて、えー、自然なリアルタイム 人にリアル左左青春でちるとちるとちち立ちつてと強化プラスチックになっております。